からパパを起こします。はい。見ての通りここのベッドには誰もいませ、うんています。どこにパパ、ね、じゃあどこに寝ているかというと、はい。狭いんでね。ちょっとね。うん、ここは良さですよー。うん、ただら。<笑><笑><笑>何<て>？シーディーめっちゃ暗いからよく寝れた。<笑>これいいよこれ。あのうん。大人はここクローゼットに寝れるんで。シーブ。<笑> じゃあね。 ですちょっと今朝日が隠れちゃってるけどアハギリリゾートのビーチに行ってみましたちょっと雲多いね今日ねこっち晴れてるけどピノのお散歩がてらきますか この通りをお散歩がてらモーニングしたいと思いますあっという間の5日間だったまだまだなんか入れる入れるっていうか行けてないとこいっぱいあってまた来たいと思います ボールって言ってサラダライスボールみたいなやつすごい美味しいタヒニソースタヒニドレッシングみたいなのがあっててこれがナッシュゴレンでこれがシャワードゥのブレックファーストですいただきます今日はこれ食べてまた最後シュノーケルしに行きます<笑>どうもあのー 一番綺麗だったそうそうマングローブポイントまた行ってきます。じゃあ you <laughs> い い, いいね楽しいんだね、うん、マングローブももう一回行って、うん、もうやり残したことはないないじゃあパッキングしてサエルに戻ろうか、うん、この海が恋しいけどあそこバナナなんですね、うんうん すごい綺麗！ 今ここで撮 影, 撮影しようと思ってたんだけど今、環状で環状だとね、こんな感じなのなのでまた次の機会にしましょうね。満潮、環状調べてきた方がいいですよ皆さんもはい、じゃあまたねー<笑>いい の旅でした、えー、今日最終日のね、今日は朝からマングローブポイントでスノーケルして、もうなんか、顔がもうん、痛いです、<笑>もう何もしてない、すっぴんで、もう日焼け止めももう塗りたくなくて、結局、すごい焼けちゃいました。 まあでも楽しいすごい天文岩の旅でした皆さんにねまた新しいスポットをご紹介できると思うのでまたブログとかに書いていきたいなと思いますではあの長い時間お付き合いありがとうございました では次の動画でまたお会いしましょう。ありがとうございます。バイバイ。